こ, ちは<笑> こ, これ去年配り作りをするということでやったやつなんですけど後ろの若干若い木とこちらですね、まあ、こちらはねほぼもう粘りは出来かけてると思うんですけどこちらはあまりいい根がなかった一本だけね確かいい木がいい根がねあった木があったんですよねでどれがどれだかわかんないんで。<音楽> これは多分、根がないから、紐で縛ってると思うんですよ、はい。うん。なんか全部切っちゃったようなやつありましたね。そうそ う, そう、ありましたよね、うん。だからここら辺はちょっと面白そうなんで、やってみたいと思います。あと、針金がですね、掛けて、まあこんな、もう形ができちゃってるんで、一回本当はね、針金を取りたいぐらいなんですけど、じゃあこれ、まずこれやってみましょうか。やります。 多分その前にこのぐるぐる巻いてるのなんでって思う人もいると思うの で, す、ねうですね、あの冬場ですねこうやってこう縮めといてこう綺麗にねあの毛吹きって出させたいんですよね。わってこういうこれはまあ針金で強制的に綺麗に枝の出を出していると、はい、でそれに対してまあ全体をこうぐるぐる巻いて全体を縮めといてでこの3月4月ぐらいになってくるとそれが今度ほど解くとだ ん, だんだんだんだんとこう。 外側に広がっていいくととうことですねあのそういう性質を持っているんで あ, のあえて冬場にこうあの畳んどくと縛 っ, っ, っておくということです ね, ですね、はい、あまず こ, ここら辺ちょっとやってみましょうかね、はい、じゃあこれはまずバチバチっと切っちゃいますか、はい、まあ新しい根が。 て、かや、ねねねね、きはほうき作りが主流ということで。そうですね。すね<笑>ごめんなさい。えー そのほうきづりの形えそうですねこういうねほうきですねよううね大、はい、きい方のやつですえっといろんな形があってこういうふうに日本で出てるのもあったり一旦こうぶった切ってそこからこういっぱい出たりとか、はいはいはいはい、あとだんだんだんだんとなるんですけどどれにしとっても全体的にはこうほうになる と, と い, う形、はい、いうことですねさあじゃあ抜いてみましょうちょっとこれで書いてみようかうわぁありがとうございます<笑>はい ここにありがとうございます。いやいやこれいいですね。昨日ね家で上ェイやってて良かったですよ。これお結構根が張ってる。おあれあの危険なんでこういうとこそこから抜いてますねあ。結構すごい。うん根が結構出てますね。ちょっとこれ切りましょう。あー針金だけどありましたね。じゃ固定してた？うん固定してましたね。まあちょっと崩してみましょう。はい。はい、それ根はこれもあれですね。 中心から外に向かって、はい、放射線状に結構根が出てるんで期待できるかもしれないですね、うん、まあただどうしてもねいろんな位置からこう出ちゃうんで太い根が出てきましたね1年前のやったことをこうやって見るのがええー、楽しいです ね, 面 白, ですね面白いですねおなんかなんかなんか、かああてますねこれ優等生の方だったかなもしかしたら。 やっぱ針金が一個おお。なんか葉っぱ葉っぱっていうかうん。結構出てきてますね。おほうほうほうほほほ優等生の方かもしれないですね。ねうん、あのいいですね。あのまさしくこうやってできていく過程ですね。これね。じゃあちょっと根を洗っちゃいましょうか。はい。はい うんこれこういう太い根はもう一回やっぱり切ってってで多分こういうやつは今年出たんだと思うんですよね、うん、これこ辺ここのね、うん、ちっちゃいやつは3本ぐらいでこれは多分太かったんでここをぐっと追い込んだんだけどここから出たということですねただこれもう一回今度は やっぱりここが太すぎちゃうんでここにもありますよねだからこれとこれ残してもう一回追い込んじゃっていいですねここねやっぱりね怖がって中途半端に残しておくとここから出たねって結局使えなくなっちゃうってね分かりますこれねだからもう一回ここまで追い込ん で, 追い込ん で, でこういうのも、えー、と根があるところまでこれ走って1本だけね太くなっちゃうんでこういうのも少し追 い, 追い込みますこれここかここかここですねはい そういうのを追い込んでね、こう均等にさせたいです、ね、そうですね、そうですね。で、こういうのとかこういうのはもういらないと。底根を切る。底根を切るという こ, ってことですね。じゃあまず底根ですね。はい、これですね。これを切ります。でもこれも切りますね。ちょっとここら辺はこんな感じで。 これはね、こうやって使えなくもないんでとりあえず取っときますね。はい、取っときながら、ここは一応傷をつけてまた出るように願うとそう、そうです ね, ですねで。こういう太いのはちょっと切り込んできますね。こういうやつですね。ここまで切っちゃいましょうか。はい。はい、こ, れ こ, れこれもそうですね。これもここか ら, ここから切っちゃいますね。ここにここにちっちゃい根があるんで切っちゃいますね。こ う, しこう向けるか。と長いのが切っちゃう。 これは下にここにあるんで、これですね。はい。はい。そうですね。細かい。え？細かくて。細かくて？見えてるのか見えてないのか。見えてないか。あ、そうですか。これ<笑>で、これは太いんで、もう1回ここから切っちゃうと。で、ここですよね。問題はね。だからちょっと怖くてここで切っちゃうとここから出てきて、はい、でも結局使えないということなんで。 はい、ちょっともっと追い込みたいぐらいですけどねすごいね1年でこんなそうですねできるんですねできちゃいますねあとこういう太い根ですよねこういうのはもうどんどん切っていっちゃってちょっと先端揃えいますね少しねあの根ってこういう細い根で生きていくんで、はい、うん、こういう根じゃないんで細い根をいかに作っていくかこれも太くなっていっちゃうんで こ, これ辺で切りますね はあ、これでもやっぱりいいかな取っちゃいましょうかやっぱり取っちゃうあのここにもう一回、えー、と傷つけてルート巻いてね出させるんで取りましょうこれ気になるな切っちゃうか切っちゃうここに1本ありますよねこれここにあるんでここまでざっくりどうしてもねここ気になると思うんであとでますねはいでもうあれですねここから出るのを期待なんですねこ まあまあまあ出てきてるんでここいいかここもうちょっときれいにしちゃう。 いいよっこの辺から出てよってはいということですねよしこれでどういっかな2年期待っていうことで1年ずつですねえーとそしたらどうしようかな同じ鉢植えますかね最近よく使う 1.8mm ですね何だろう割と強いしであんまり太いとね今度水の抜ける穴が小さくなっちゃうんで鉢も一回洗った方がいいですねでもねこう空気を通すっていうんで 確かに汚れ<笑>とかっていうのはついてると昔はねやっぱ先生厳しい先生いたんで切り根に洗いなさいって言われて、ええ、根の固定できないんで、はい、さっきみたいな紐でもいいんですけどこれと同じようにですね外側から引っ掛けていって、はい、根を巻いて固定するということでやってみたいと思いますだからこれやるのは巻いていっちゃうんで傷にならないようにいうとこはちょっと注意ですね幹に食い込んでいっちゃうんで食い込むで通して こんな感じですかね。うん、はい。で、内側にやるとこれでこう幹に巻いていっちゃうっていう感じですねあれあこれか大きい土入れてこう細かいやつ入れてで、まあ根作りなんであのちょっと深いで深上でってことですねあそしたらねこれに水苔をちょっと抜けてあげましょう発酵、まあ、しやすいかなってごめん話が<笑>はいで こぐるぐるっと巻いてこれ軽く巻いた方がいいです ね, ねあの食い込んじゃうんではいこんな感じですかね軽くねこれぐらいだから少し隙間空いてますよねここね多分こんな感じがいいと思います固定できますんでねやっぱ 1.8 いいですね 2mm ぐらいでもいいですね入れましてかなり深笛ですね でこれもよく言うねあの テ, クネテクニックですけど少し水がこう溜まりやすいように、はい、あの上いっぱいに入れないで、えーえー、園芸げいの浅木先生がこの間やってましたあそうですか園芸はちょっと水が溜まるようにしてあげてああなるほどなるほどるはいはい そ, それの応用ですよね盆栽でもね育 て, てる木ですね育てるですねはい、はいはい、でいつものように先に水を入れるのを忘れちゃったり、はい、<笑>ここにこういう根<笑>腐れ防止剤とと<笑> 墨も入れるのを忘れました。次ですね。恒例、ね。恒例ですね。今、気が付くんですね。<笑>はい。毎回このタイミングです、ね。毎回の気が付くんですよね。うん、ですね。早、はい、いですね。今日は。そうですね。はい、だから六本ありましたよね。ね<笑>もう一本、ちょ、ちくら、い行ってみますか。もう一 本, もう1本こういうの、いです ね, ね, ね、悪いやつをね、うん。それが悪いやつだったん。これはだったのかな、おいだったのかな<笑> これはね、形もいいんでこれですよねこれなんかよくな、うん、よくなりそうな感じがそっちがいいかな正面がね綺麗に。まあ、針金のおかげっていうのもあるんですけどスーッとねじゃあこれをいってみましょうおっこれねやっね、切った方がいいんですか ああちょっと目が痛めちゃう可能性あるんであんまり目が取れちゃうんでね簡単にねこういう細い針金切るのが切りやすそうですねああ、こ れ, はこれ長いやつはね、うん、ここ の, のやつだとちょっとこ切りにくそうだ、ね、そうなんです こ, こ, こういうよりは ね,、うん、ねちょっと切りやすいですねジャッキーをね家用に欲しいなと思ってあぜひねえ手作りのやつがあるんですけどやっぱり市販の方がね、うん、いいですよねそれ用に考えられてるから、うん、家用にジャッキー欲しいって<笑> 面白いですね。<笑>そうですね。来てくればね、出、ね、るんだけど。うん、ちなみに今 T シャツ作成中のんですよ。ああ、いいですね。ベストキット。え？ベストキットって、はいはいはい、映画あるじゃないですか。ありますね。宮木道。ええー。あのカロディ T シャツを今作って、それで取れましたと。ちょっと詰めますかね。芯がこう太ったんで一応まあ目的は達したよと。ああ。いうことですね。なんで。これはい。ために伸ばしてたってことですか、はい。あ、そうですね。うん、ここら辺も細くていいんですけど。 横からやっぱりこう出るんで、うんうん、この枝ですね。ちょっとやがて多分この辺も太いんで、立て替えちゃうと思いますけど。はい、じゃあ、目の状態を見てみましょう、うん。あるとことないとこがありそうですね。<笑>うん、なんかごついのが出てきましたね。たねごついの出てきましたね。 なったかもしれないですね時間かかるってことですねこれね<笑>なかなか1年ではやつ切っちゃってちょっと上がってみましょうかいい感じでねこの苔順っていうんですよね、うん、この辺からスーッとこうね細くなっていく感じはいいんだけど、うんね、あこれもなんかでかかってもうちょいっていうとこだな幹はすごい綺麗です、ね、うん幹はね いいですよね、うん、粘りだな切りたくなっちゃいますけどここねあっちっと う,、ね、うーんピンと切りたくなるけどゼロからですからねあ切っちゃっていいなそうしましょうこれはうんとここら辺から切っちゃってこっちにちっちゃいのありますんでね横にね、はい うんで、ここはまたやっぱ同じようにここでかかってんだけど、まあ、傷つけてこの脇とかからでもいいんで、うん、えー、で全体的に後でバンになれば構わないんで、はい、うん。この元っていうよりは こ, この脇あたりですね、うん、えー。これも傷つけてちょっとやってみたいと思います。これも切っちゃいか？こんな切っちゃいましょう、うんはい。はい、こっちにあるからここですね。はい、太、はい太いですね。ね 太くなっちゃうんで、はい、短く。そうか、一個のところに力がいっちゃ。ううですかね、うん。そうですよね。この辺ですね。白いところ出るまでですね。そうしなくあの、塞がっちゃいますんで。いや、僕も体感で言っていいっす、ね。う、え、ん、ー。 もう多分これで一本ですね。ああなるほど。<笑>これでね。こ本で一 本, 本, 本。れで二本で一本。忘れないうちに。あ忘れないうちに。これどんな木も入れていいんですか。あのー、入れて悪いってことないですよね。に逆に効果が全部あるかどうかわかんないですけど、うん。ちょっと大きいんで。そうですね。で、細菌をちょっと入れて根腐れ防止。 ですね、ケイ素とか、まあ、いわゆるシリ カ, シリカみたいななんとかシリカっていうのでよく使う人いますけど安いんですよこれゼオライ ト, オライトゼオライトゼオライトゼオライトそうですね雑巾なんかでもほうん、方が結構しなかったりしますね、まあ、土にもよるんですよねどっちかっていうとねあとね 水取りの悪い、こういう硬質中玉てならいいんですけどね、それが。うん、なるほど。え、ね、え、ちょっともうちょっ と, 粘っいとい。粘土っぽい。粘土っぽい潰れちゃったりなんかすると、やっぱり根腐れなんで、樹種もありますけど。土, 土が一番ですよね。これも水苔ちょっと入れてあげましょう。はい、ぐーっと。軽くですね、はい。これで水をかけて。はい、今度はちょっと、ちょっとバっとますね。<笑> 感じで作っていけばいい、ね。そうですね、さっきもそうですけど、うん、あの全面水苔もくんじゃなくて、周りは少し。土の乾きが分かるように、うん、はい、げてあげるぐらいで。今粘りができちゃったら、えー、もうあとは。あと上ですよね、今度はね、はい、枝ができればいい、ね。枝作りですよね、粘りは時間かかりますよね、やっぱりね。何年ぐらいでできるもんなんですか、ね。どうだろう、でも今一年二年やったって、出してないですもんね、五年ぐらいかかるんじゃないですか ね, ですね、ちゃんと作ろうとすると。 ま軽くですけどね針金、ね、かけても結構しっかり止まってるんで、はい、大丈夫ですね、はい、次はちょっとおにさんシリーズをおにさんシリーズはいこれじゃあまたちょっと、あのー、来週<笑>また来週ですかねこれは<笑>はい尺的に着的ですね、うん はい、やってみたいいと思います。なみに植え替え替は毎年り、ねうん、り作りのために毎年やらないと、えーうん、今度太い部屋がどんどん太くなっていっちゃう、うんで、えー、結構厳しいこの追い込みみたいなのを根にしなきゃいけなくなっちゃ う, うです、ね、ってとです、ねはい、粘り楓とケアとあモミジもそうですよね。はいはいはいはい じゃあ、こっち行ってみましょうかはい、また来週はい、たない週ありがとうございました